徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー、僕は今ちょっと休憩ですね、えー、休憩で、えー、明日からですねまた京都にまあ同日月というふうにセミナーにですねあの参加してですねまあお休みをいただくんですけどまたですねあのパワーアップして帰っていきたいなと思っておりますはい。 でちょっと座骨神経痛の話をですねまたやっていってるんですけどもやはり伝部の筋肉ですねあの、まあ、腰痛、伝部痛足のしびれとかですね に関してまず、ですね、そのテンプの筋肉がガチガチに固まってしまうと腰の筋肉も固まりますし、えー、その下についている太ももの筋肉、まあ、そこからまた連鎖してですね、えー、ふくらはぎの筋肉っていうのもどんどんどんどん硬くなってその坐骨神経のラインに対して神経は圧迫して、えー、痛みが起こっているっていうケースがすごく多くてですねでなんか僕顔おかしいですね今日あんまりいつもおかしいんですけど。 すみませんえー、っとですね、全部の筋肉でその大電筋という筋肉が大事だという話をしたんですけども、大電筋という筋肉はこうすごくです、ね、大きい筋肉なんですね、その全部の中でも、あのー、こういった感じでですね、こうガバーっと大きく大電筋という筋肉がこうついてるんですけど、その下にですね、この中電筋とか小電筋とか大中小っていう感じで。 その重なってるんですよね大中小とか、まあ、その下に非常筋とかなのでその大殿筋っていう筋肉はです、ね、一番表層にあるお尻をです、ね、こうペタッとこうペタッとですねこうお尻触るところも大殿筋です大殿筋大殿筋ですなのでこの大殿筋っていう筋肉のトリガーポイントっていうのがあるんですけども、えー、そこをやるとです、ね、あの瞬間的に全体がふわっと。 緩むんですけどなかなかですねその上向きでテニスボールを当てたりとかしてこう場所が分かりにくいと、えー、っていう場合があってですねでこの中殿筋と小殿筋という筋肉がその痛みの中心となっている場合に。 その大筋っていう表層の筋肉が硬いとですねどうしてもその中殿筋小殿筋を緩めても結局その表層の硬さのせいで緩みきれないっていう場合があるんですねなのでその大殿筋っていう筋肉をですね全体的に緩めてからテニスボールを使ってポイントポイントでやってあげるとすごく効果的に緩む緩ますことができますのであなたもですね是非一度ですね自宅でやる際には今からやるケア方法っていうのを えー、まず試していただいてまあそう簡単ですで表層全体的ですねこの大電筋全体を緩めてからあーまあ僕が、えー、今までお伝えしている中電筋のトリガーポイントとか非常筋とか大電筋とかあるんですけどもあそこを全やってポイントポイントでやってもらうその前にですね全体的な 全部の柔らかさを作ってあげるといいですよと、でいつもですね、こう寝てやってもらうんですね、ただ寝てゴリゴリすると、ですねどうしても体重がかかりすぎて、あのー、痛めつける可能性とか、余計きつくなってしまう、痛みをぶり返したりとか、悪化させてしまう可能性もありますので、えー、今回はですね、そのテニスボールと壁ですね、壁を使ってですね簡単にできる方法がありますので、ぜひやっていただければ、で逆光でね、ちょっと見にくいのかな、ねえー、ちょっと見にくいですかね。 はい、やることもで す,、ね、すごく見にくいんですけど、まあ、テニスボールを用意していただいてです、ね、こう見えるのかどうかというのは心配 で, です、ねまあ、お尻全体にです、ね、この当ててあげるんですけどあの基本的にはこの全部全体ですねこ全体を、まあ、マッサージしてあげるで、まあ、まずこの辺に、まあまあ、まあ大体でいいんでこう当てるじゃないですか当ててでですすすねねね見えますか、ね、当ててです、ね、この体重をですねこの壁方向にこうかけて。 腰をです、ね、こう動かすだけで結構です、ね、あのお尻気持ちいいんですよね。でえポイントとしてはです、ね、足が内側に入ってしまうとこう抜けてしまいますので足をです、ね、こう少し外にえ見見ええますか開いておいてもらうとお尻がこの壁側にこうつきます。で体もです、ね、少 し, こう少し まっすぐ向いておいてもらったら足をそこに開いてもらってこっち側ですね。こう向いてもらってテニスボールを当てて、当ててもらって、当ててですね、こういう感じで、コロコロコロコロと。テニスボール見えますか見えやすいようにしますね。おな出ちゃったら。まあ、えっ、ー、と、本当はもっと後ろなんです。後ろが方がいいんですけど、こういう感じでコロコロコロコ ロ, ロとやってもらうと。 これだけでもです、ね、かなりこう気持ちいい感じがあってあと自分 で, です、ね、かなり強さをです、ね、あの調整できるので、まあ、例えばこう思いっきりです、ね、こう持たれちゃえばかなり効きますし、まあ、足をです、ね、少し浅めにしてあげると、えー、かなり弱く、えー、簡単に軽い感じでできると思いますで軽い感じで全然結構なので表層をです、ね、全体的にこうローラーしてマッサージしてあげるという感じですね。よいしょ でまあ、大体このラインですねこのラインが終わったら今度下側の少し真ん中のラインを当ててあげて全体的にこうローラーしてあげるとこういう感じですねこういう感じでで今度終わったら下の方でだい、ね、大体3つラインぐらいですね腸、まあ、骨の一番上のラインと下のラインとっていう感じでロ ー, ルをローラーしてあげるとこう全体的に大臀筋がまず緩むかなと。 えー、なので、えー、最初に1ここ、まあ、つラインやってあげてラインやってあげてラインやってあげるとこういう感じでで大体全体的に大電筋が緩んだらあとはポイントでやってあげるとでただですねあの寝てですねやってると体重がかかって余計痛いっていう場合はこれだけでも、えー、前に続けると効果が出てきますのでぜひ、えー、試していただければなと思います はいえー、特にこれに、ね、はテクニックはなくてですねただただ壁にテニスボールを挟んでコロコロするっていうだけですただ寝てる時よりも、えー、負荷が減るので、えー、悪化する可能性が少ないなと思いますのでぜひ試していただければなと思います。はい、本日は動画をごご覧いいたただきありがとうございました